ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。新宿駅3番線から発車する特急や準特急は、出発進行で離く出発中意の信号同時で発車していました。見てわかる通り、急カーブですね。このトンネルの先には、下り線へ渡るための、分岐器があるので、スピードが出せません。高周回道下を走るので、 の閉速信号は減速の表示です。あー、京王ライナーが被るうん。片手返す。近くになると進行の表示になるので速度を出せます。速度操作式 ats の頃の話です。安全第一のために工夫がされていました。新宿 車輪と線路の摩擦音が大きいですねさて、KO ライナーにでも乗りましょうか今度は別の列車に乗りに行こうかなそういえばこのトンネルで l t e が使えるんだよな今日はここまでご視聴ありがとうございました